神奈川県人権啓発センターですたまにある質問、相談というのに、人権作文をどうやって書いたらいいんでしょうっていうのがあるんですね、まあ、学校とか職場でそういうのを書かされると、だけどね、どんな風に書いたらいいのかわからない、うかつなことを書くと、ですね後で呼び出されてですね怒られるんじゃないかとかね、そういう質問があるんですね、それでね、まあ、一番ね、基本を押さえとくと、クソ真面目に書く必要はないっていうことです。 それはもうあのコピペですよ、コピペ、適当にこのネットなんかで検索して、ですねそしたらまあ見つかると思いますよ、何かこう、その作文の例とか、あるいは図書館なんかでそういう人権作文のね、文集とかあるんで、そういうのからですね、まあ適当にね、こうコピペしてですね、なんか良さそうなフレーズをね、コピーしてですね、でちょっと言い回しを変えて、こうつなぎ合わせて作ればいいっていうことですね、よくある、あれですよ、あの、バイラルメディアがやってるね、あの、 いかかがでしょうか記事と同じですよ、ねそういう感じで作ればいい、別に本当のこと書かなくてもいいしね、でどうせそんなんね、広く発表するわけでもないし、著作権とかどうでもいいしね、ま、まあ、あと人権作文などね、童話の作文とかで、そんなコピペだとかね、著作権だとかね、そういうスキャンダルってあんまりないと思いますよ、そういうので騒ぐこともね、なんかまたそれも怖い話なんで、あのまあ、バレたとしてもみんな触れずに置いてくれるだろうから。 だから結論としてはもう書き方っていうのはもうコピペ盗作パクリもう何でもやり放題です。 うん、それでいいんじゃないかと思いますよ、だからこうスマホなんかでね、検索して、なんか良さそうな文章を探して、つなぎ合わせるっていうのが一番だと思います、だけど、なんかそういうのもやりたくないなっていう人もいると思うんですよね、だったら発想転換して、ですねその人権作文をどうやって書くかじゃなくて、いかに書かなくて済むようにするかっていうことを考えた方がいいと思うんですよね。 だからまあ学校だったら、そもそもねそういう教育をやってない校区をね選んで越境入学したり私立に入ったりとかで職場なんかにしてもね同期連に入ってないような会社を選ぶっていうのが ま, あまず、愛だと思うんだけどもでも、まあそういうのもねなかなか避けられないっていうことになると。このい 1つね、こ振り切ってしまえば何も言われないっていうのがあるんですよ、例えば、まあ、こんなことを教えるからね、差別がなくならないんじゃないですかとかね、その部落問題とか、もうそっとしておいた方がいいんじゃないですかとかね、あとはあの、その部落の人はね、なんか、免許がタダで取れるとか、そういうのを聞きましたと、ずるいとか、まあ、そういうことを書くと、やっぱり後で呼び出されたでる。 呼び出されたりとか、問題になったりするっていうことあるんだけども、それはやっぱ中途半端に書くからダメなんですよ、ね例えばあの、私は日本共産党の国民融合論を支持していますと、このようなね、えー、童話教育、この人権教育のあり方は、あもうブラック解放同盟のね、党、うん、派性が強くて、こう、変更教育だと思いますみたいなことを書いたら、まあ、呼び出されないんじゃないですかね。うん 嘘嘘でででももいいんです嘘でもうちの親は共産党員なんでもうこういう、ね、教育には関わらないでくださいとい う, ふうに言われましたと、まあ、そういうふうに書いてもいいしあとは別の方向性としては、うん、私のお母さんはブラック出身ですと、うん、だからまあ私もブラック民だとお母さんに教えられたんだけどもでも学校でもこんなことを蒸し返されて作文書かされるのはとても苦痛です。 私は当事者なのに、どうしてこんなことをね書かされないといけないんでしょうか、自分のことは自分が一番分かっているつもりですとかね、そういう風に書くのも一つの手ですね、別に嘘でもいいんですよ、自分、ブラ民クミンということにして、そういう風に訴えて、こうマウントを取るわけです、あの自分が被差別民という風にねすれば、自分は当事者なんです、被差別当事者なんですって言えるから、ね、もうあの先生だとかその周りの人は、何も分かってないんだと、自分が正しいんだっていう、そういう絶対的な。 こう立場を取れば、う何でもやり放題ですからね、う、まあ、嘘をつくのがあの気が引けるっていうんだったら、本席地、童話地区に移してもいいわけだから、そうやって自分が被差別ブラ民クビンだっていうマウント取って好き、あのやりたい放題やると、ね、あ自分はブラク出身なんですっていうことをこう、ね、まず作文の先頭に書いておくと、でその先はもう適当に書くと、そうしておけば、もう あ, のあれです、完璧です、ブラックビンであれば、そういうことは触れられないですね。 うん、あなるべくリアリティを持って書くことですよ、うん、自分がブラックミンだということをね、だから、まあ、方向性は2つですねあの、あくまで解放同盟に対立する団体っていうのを装う、うん、日本共産党の国民融合論を支持します、もう1つは自分をブラックミンということをね、まあ、カミングアウトして、まあ、本当か嘘かどうでもいいんだけども、そうして、この被差別当事者マウントを取るっていうのは、もう1つの方向性ですよね、まあ、これもね。 いわゆるポリコレカードバトルというやつです。ということでね、今回は人権作文の書き方、参考になりましたでしょうか、ではまた次の動画でお会いしましょう。